中国は誰よりも手口を知っていますからね。どうも、政治いろいろの学部です。アメリカやヨーロッパをはじめ、世界中に設置した孔子学園の内実がバレたので、反撃されないように先手を打っているようです。ブルーム版からの記事を引用します。 中国共産党の習近平総書記は、6月に訪れた青海省の省と青年で、上海やニューヨークの株式市場を揺るがした今回の郊外学習規制を微笑みながら示唆していた。青年市にある小学校の放課後クラブを視察した習総書記は、郊外の塾講師に学校教師の代わりをさせてはいけない、とし、 教育部門が是正を進めていると発言学習塾に多くの時間やお金を費やさなければならないプレッシャーが生徒や親に対して強まっていると認めた上で負担軽減を約束した。とのことで記事に出てきた校外学習規制とは7月24日に発表された学習塾予備校など受験産業に対する規制で 小中学生対象の学習塾の新規開設は認めない。既存の塾は非営利団体として登記し直す。料金なども政府が監督決定する。外国からの投資・株式公開も禁止。小中学校が出す宿題も小学2年生以下はなし、6年生以下は1時間以内、中学生は90分以内で終わる範囲にする。 このような内容になっているようですね。なかなかいつも極端なことをしますよね。では記事に戻ります。周氏のコメントは当時、世界の投資家の注目を集めることはほとんどなかったが、学習塾を手掛ける企業へのその後の締め付けは、中国経済において社会の安定と国家安全の確保が最優先され、投資家の利益を 遠く離れた3番目の優先順位とする新たなビジョンをめぐる習総書記のコミットメントを最も鮮明に示すことになった。とのことで、中国では都市部を中心に保護者の教育熱が高まり、国内教育産業市場は約11兆円規模にまで拡大していました。この通知では学校の教科を教える企業に対する国外からの投資は禁止され、 違反企業は処罰されることになります7月24日の政府からの正式通知の後、7月26日付の日経新聞によりますと、週明け25日の中国本土及び香港株式市場で、教育関連銘柄が軒並み半値近くになり、またアメリカに上場する銘柄においては、株価が6割から7割下落したとのことです。 記事に戻りまして、収支を突き動かす動機の一つに、総書記として3期目を目指すと見込まれる来年の共産党大会を控えて、国民の支持を集めておきたい思惑がある。社会の不満拡大は安定を何よりも重視する共産党を揺るがす。とのことです。特に中産階級世帯にとって塾の授業料など、 教育費はかなり家計に負担になります。よって、その階級の人民の不満を解消させることが目的の一つなのでしょう。子供を塾に通わせている保護者は必要があって通わせているので、そこには子供の受験指導の場を望む需要があるから、そうした産業が拡大していくという当然の市場原理が働いています。そうした市場の需要と供給の関係など、習近平氏にとってはお構いなしです。 この記事の英語版の見出しは、Chinese leaders have remembered something important.They are communists とあります。翻訳しますと、中国の指導者たちは何か重要なことを思い出した。自分たちは共産主義者なんだとなります。資本家を追い出せという原点回帰を思い出したんでしょうね。さて、 今回、教育業界を狙ううちにした習近平氏の意図は実は別のところにあるんではと私は感じています。中国共産党が世界中に設立したプロバカンダ機関である孔子学院のことを思い出しました。これは主に大学といった高等教育機関を狙って設置された表向きは中国語と中国文化を学習し友好関係を築くことを謳っているのですが、内実は 中国共産党の進派を育てることが最大目的の洗脳工作機関です。豊富な資金力で学生不足に悩む大学の経営側をお金で釣り、大量の中国人学生を送り込み、研究費不足で悩む教授陣には高額な寄付をして味方につけ、浸透工作に利用します。気づけば周囲は皆新中国になっているという 恐ろしい実態を作る中心になったのが孔子学院です。オーストラリアのジャーナリスト、クライブ・ハミルトンのベストセラー、サイレント・イノベーションには、中国共産党による巧妙な浸透工作が詳細に綴られています。アメリカではトランプ政権でポンペオ国務長官が中心になって、全米でスパイ機関に認定され、ついには ほとんどのキャンパスからの追い出しに成功しています。ちなみに日本ではまだまだ鋭意営業中だそうです。もし外国資本も入れる資企業が、経営する塾や予備校が、国内で公立の学校より生徒や保護者から人気が出たり信頼されたりしたらどうなるか一部今の日本で起きているような公立学校の先生よりも、塾、予備校の先生の方に人気が出たらどうなるか もし中国国内の塾予備校で間接的にでも民主主義の大切さや石川諸国の素晴らしさを教えられたらどうなるかまた英語を教える目的で CIA や MY6、モサドの工作員が中国で塾の先生として潜入していたらどうなるか中国の指導者たちにとって実は最も恐ろしいのは十数億人の人民の心です。 その一割でも歯向かってきたら共産党は終わりです。市場の原理で自由に外国資本を入れるとどうなるか、中国という国は経験則からよく理解しています。中国共産党は自分たちが西側に対してやってきた内部崩壊を意図した浸透工作の手口を誰よりも知っています。習近平氏の狙いは自分たちが 西側諸国からの逆工作活動を受けにくくするため、営利企業であり、外国資本も入れる塾や予備校の非合法化を先手を打ってやろうとしているんではと私は疑っています。褒めるつもりはありませんが、敵の手口をしっかり知ることが日本の国益になると思います。相手は韓国のように頭隠して尻隠さずといったおバカさんではありません。 アメリカと堂々と渡り合える工作機関を持っている核保有国です。しかも湯水のような資金を持っています。中国と習近平氏がやっていることは、一つ一つ戦略があるということを考慮に入れながら、あの国を監視していく必要があると思います。皆さんはどうお考えでしょうかコメント欄に感想を書いていただければ幸いです。ということで、今回の動画は以上になります。